はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ラーメンの自作動画でございます。ただね、今、深夜の3時<笑>なんで、ちょっとね、嫁さんとか、ちびちゃんとか起こさないように、声はね、 張り上げずに進めていいこうと思いますで今回作るラーメンがですね濃厚煮干しを作ろうと思っております、まあ、この濃厚煮干しねあの煮干しだけではなくてかなりね動物系なんかも加えていろいろとバランスを取りながら作っていこうと思いますんで、えー、今回もお付き合いいただければと思いますまずはじめにこちらのね、えー、豚骨げんこつでございます これをね時短で圧力かけていくんですけれども圧力かけちゃうとねアクの方が混ざっちゃうんで先に下茹でをしてアクを取っていきますまずはこちらにげんこつを1キロとよしこれでとスタート はい、ってことで、今こんな感じでね、玄骨の方が茹で終わりましたんで、こちらのザルに開けて水で洗い流して、きれいにしたいと思います。よいしょ。で、洗った玄骨をね、こっちの圧力鍋の方に移していきます。こちらの玄骨をと、強火の強圧で約1時間ほどね、えー、煮込んでいきたいと思います。はい、ってことでね、今こちらの圧力鍋1時間経ちましたんで、一旦、 端に寄せておきます圧がね抜けるまでこのまま置いとくとして先にこちらの寸胴の方に他の食材を入れて火を入れちゃいたいと思いますまずはじめにこちらの豚の背柄ですね背柄を 1kg とこちらの丸鶏ですねはいそれとこちらのもみじと で、プラス、お肉のラスト、えー、豚バラでございます。臭み取りに、こちらのネギの青い部分、軽く、生姜も入れちゃいたいと思います。で、ここに具材がしっかりとね、浸るぐらいまで水を入れていきたいと思います。そしたら、これを、いや、かしゃ。 強火でこのまま沸騰させながら、箱を取り除いてね、スープが乳化するような温度で、しっかりとね、混ぜ合わせていきたいと思います。今、こっちのね、最初に似ていた玄骨ですね。圧が抜けたんで、この玄骨だけ、こちらの寸胴の方に移していきます。 ってことで、こんな感じでね、最初の動物系のスープ自体は材料すべて整いましたんで、このままね、アクを取り続けて、えー、入荷するまで火を入れていきます。はい、ってことで今ね、こんな感じで鍋沸いております。アクはね、結構取ったは取ったんですけど、永遠に出てくるよね。<笑>ただ、あんまりね、取りすぎても、そろそろこう、血湯とか、動物系のね、油が出てきたので、それを取りすぎないように、クドリは、 この辺りまで。あとはね、これをいい感じに煮詰めていこうと思います。はい、ということで、ただいまね、スープを作り出してから約6時間ちょっと。今のスープの状態はこんな感じでかなり乳化しております。こちらのね、スープの方を一回、チビ寸胴でこしながら移していきます。 今ね、スープこんな感じ。綺麗にチユなんかも混ざって、ちょっと黄色っぽい、オレンジっぽいような乳化したね、動物系のスープが完成いたしました。で、ここに煮干しを加えてね、さらに煮込んでいくんですけれども、ちょっとね、もう眠い。だいぶ眠いんで、一旦ね、睡眠を挟んでから煮干しの方に取り掛かりたいと思います。それでは、一旦おやすみなさい。 ということで先ほどからね約1時間半ほどお昼寝をいたしましたでスープをねこっちの大豆うどんの方に再度移し替えました先ほど説明をしていたこちらの煮干、えー、しちゃんこの煮干しちゃんを 1kg ほど入れていきたいと思います今ね 800g ぐらい入れたところでいい感じだったのでこんなもんにしておきましょうということで中身こんな感じでございます こ, うそこまで煮干しちゃんって感じこの状態からね、プツプツと、まあ中火ぐらいかな。約1時間半ぐらい炊き出していきます。このスープをやってる間に、大味油作っちゃいたいと思います。今回はこちらのラードを使用していきます。まずは、と、ラードをドッと。このラードが溶けましたら、煮干しちゃんと、 煮干しを入れたねこの油の中に小じそですね見えるかな小じそこれの身だけをね中に入れていきますよこれで煮干しと小じその香りを出しながらプツプツと泡が出てくるぐらいのね、低温でじっくりと香りを出していきますそしたらこのままねお互い火を入れて完成するまで少々お待ちくださいはい ということであれから1時間半ほど煮込みましたんで火入れは OK とそしたらまたこちらのねお鍋の方を小さいずんどんの方にこしていきますはいってことでこんな感じで煮干しのセメントスープが出来上がりましたここからね試作をして嫁さんに食べてもらってから僕も食べようかと思います はい。で、先にね、ラーメンを作る前に、本日の開始の説明をしたいと思います。開始は2種類と。こっちは、濃い口醤油にみりんと酒を加えまして、煮干しを入れて煮詰めたものを一晩寝かしております。こちらはね、お醤油なんですけれども、白醤油を使っておりまして、酒、みりんを合わせた後に、鯖節を合わせて火を入れてから一晩ほど寝かしております。本日のラーメンはね、先ほどのスープ作った香味油、この醤油に、 昨日仕込んでおきました、低温のチャーシューと、先ほども登場した小じそ、刻んだアーリーレッドを使って、ラーメンを作っていきます。はい、それではラーメン作っていきましょう。今回使うのはね、こちら、低下水の細麺でございます。煮干しに合わせて購入いたしました。麺、豆乳と。まず先に、返しを、えー、6cc ほど。で、香味油を15と。 スープを合わせてと麺とチャーシューとアーリーレットを真ん中に最後にほじそと今日はね味玉とかはないんで少し見た目は寂しいですがこんな感じで完成でございます うま い, お い, しい。うまい。うん。うん。う, んうん、うまい。結構成功な感じうん、これ美味しいね。これ美味しい、うん。よっしゃ、美味しいいただきました。ちょっと今日待ちきれないので俺もう食べてこよう。作っていきます。 はい。ということで、先ほどね、嫁さんに食べていただいて、えー、OK さン、うまかったよといただきましたんで、自分の分もね、作っていこうかと思います。これ入れちゃうとね、多分スープ少ないんで、表面がね、麺だらけになっちゃうと思うんですけど、一応僕用なんでね、これを2玉使っていきます。はい。こんな感じで、自分用の煮干し、完成でございます。はい。 そしたらね今ラーメンこんな感じで完成いたしましたので早速ね食べていきますねいただきますとスープがねいやこれやべえかもめちゃめちゃうまいんだけどこれ えうまうん、やっぱりこれうま自分で作ったラーメンランキング、おいしいランキングね、1位更新したかも。 かなりね、煮干し入れたりとか、まあ、すりつぶしたりもしたんでね、しっかりと煮干しらしいね、苦味とか、えぐみ、これがね、効いてるんですけど、動物系をね、かなり入れてるんで、甘みがすごい加わってて、えぐみ苦味と甘みのバランスがめちゃめちゃいい。え、うまいな、これ。 やっぱり僕、そのラーメンのいいところ、面白いなって思うところって、もちろんね、上品に作って、えぐみをね、抜いたりとか、丁寧に仕上げてるところもあると思うんですけれども、あえてこういう煮干しのね、頭を残したり、綿を残したりとか、動物系のね、下処理なんかもそうなんですけれども、普通の料理だったら、取るべきと言われているえぐみとかって余分な味をね、加えることによって、ラーメンはね、それがね、旨味になるときがあるんですよ。それがね、やっぱり一番面白い。なんかほんとラーメンってね、不思議なんですよね。 ちょっとこのほじさも身を加えてみますうんあーだいぶ印象変わるうめこれもうまいうん、うん、いこの煮干しめっちゃめちゃうま い, いや今ね濃い口醤油はめっちゃめちゃうまかったんで 続いてね、白醤油の方、これを作っていきます。はい、ってことで、ただいまね、2杯目の白醤油、完成いたしました。で、ちょっと変更点、スープ多めに入れたのと、プラスアルファでね、麺が全粒粉の麺に変わっております。今日はね、麺を2種類入化していたので、こちらは変更しております。ということで、えー、いただきますと。スープ以外にもね、もちろん、返しとか、え香、ー、味油、こちらに関しても、同量でね、増やしておりますんで、 白醤油全然違うなこっちの方が不思議とね動物系の甘みも引き立ってるんですけどそれ以上にね煮干しのえぐみとか苦みっていうのは際立ってますねうー ん, なんか不思議あでもうま い, いしょ全粒粉とか、うん、あっち<笑>正直あの一口目熱すぎて味分かんなかったわ うん、やっぱり低カツイの方よりも雑穀っていうのかなこういう全粒粉の香り香ばしさがね際立ってるんでこう煮干しのね苦みといい感じにフィットしますねこれもうまい。 白醤油の特徴って、普通のね、濃い口とか、あの、黒いお醤油に比べると、少しね、淡白なんですよね。本ミリンにも似たような、コクはあるんだけど、次のね、淡白な味わいになっていて、どちらかというと、塩味のラーメンに近いような、塩と醤油の、ちょうど中間なんですよ。なので、濃い口醤油で食べると、動物系のね、甘みも引き立っていて、ほんと、動物を合わせた濃厚煮干しって感じなんですけど、白醤油で作ると、よりね、煮干し感が引き立ってて、マジでゴリッ 残りになります<笑>煮干し好きは多分こっちの方がたまらないかも、はああまいほじそちゃんおっとうんあやっぱほじそうめ合うなあ ごちそうさまでした。はい、ということで本日もね、自家製のラーメン、無事うまくできました。かなり動物感も溶け込んでいて、まあもちろんね、骨もお肉の味もしっかりとありますし、さらにそれを上回る煮干しのね、このうまみ、これバッチリでございました。まあ自分のもうまかったんですけど、やっぱりお店に食べに行きたいですね。<笑>はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。